はいこんにちは皆さんいかがお過ごしでしょうかなんか昨日からですねまた寒くなってきまして暖房がなくてはいられない毎日が続いております皆さんのところはねもう暖かいところもあると思いますが季節の変わり目まだまだ体調に注意して、えー、元気に頑張っていきましょうね だだんだんとね、これから暖かくなってきて気温も落ち着いて過ごしやすい毎日が続くようになるとパン作りも作りやすくなりますよね発酵の目安が取りやすくなってくると、まあ、時間の、ね、使い方もいろいろ工夫できると思います。 細かいことを言うとやっぱり冬場と春とか夏のすごい暑い時期とでは加える水分の、ね、温度をいろいろ変えていただいた方がいいんですけれども、まあ、動画の中では常に40度くらいのぬるま湯を加えるっていうふうにお話をしています。 ですが実際には本当に寒い日は、まあ、40度だとすぐ冷めてしまうのでもう少し暖かいお湯を加えたり夏場は氷水を加えたりする場合もあるんですよねなので今日はファンにに加える水分の温度についいいいててお話ししていきたいと思います一時発酵が順調にいくために必要なことは生地の温度がある程度温まっているっていうことなんです。 気温によりますけれども気温が低ければ低いほど生地は冷たくなってしまうので最初に加える水分の温度が大切になってきます。10度以下ぐらいの部屋で作っているような冬場の場合ですねえぬるま湯の温度はカップに入れた途端に下がってしまうのでいつもより少し暑いかなっていうくらいの温度のぬるま湯を加えていただくのがいいと思います。 それ以外の季節はだいたい40度ぐらいがま適温なんですけれども目的は生地を温めるっていうことですのでそのことをね頭に置いて混ぜ込んだ後の生地の状態ですねそれを一度確かめていただくといいと思います触った時にほんのり温かさが残っている状態だと一時発酵はとてもうまくいきます なんだかうまく膨らまないっていう方は、そこをね、一度確かめていただくのがいいと思います。生地が冷たいということは、イーストの活動がですね。うまくいかない場合がとても多いので。 その一次発酵の環境を60度のお湯で温めるとかもしくはオーブンの発酵を使っていただくとか外からですねいくら温めても生地の中がものすごく冷たい状態だとなかなか温まらない生地の中のイーストも活動できないそうするとやっぱり一次発酵の生地は膨らみにくくなってしまいますしとっても時間がかかります。 一晩かけて発酵させるんだっていう気持ちであればゆっくりゆっくり発酵しますので時間がかかれば発酵はしていくんですけれども二三時間の間で作りたいっていう時には生地の混ぜ込んだ後の温かさを確認していただくのが次の発酵がうまくいくポイントだと思います、まあ、環境を、ね、いくら整えて温かい状態にしてあったとしてもそもそも発酵を始める時点での生地の温度が適切でないと 生地そのものが発酵にちょうどいい温度にはなかなか達しないんですよね。なので、そのためには、最初の混ぜ込みが終わった時点の生地の温度っていうのがとても大切になってきます。まあ、ハードパンだとだいたい二十四、五度ぐらいで、甘いパンだと二十六度から二十八度ぐらいの間。ちょっと高めの温度に混ぜ終わった時になっていると、次の発酵がね、とても進みやすくなります。 もし、ね、温度計とか持ってらっしゃる方は一度混ぜ終わった後の生地の中に差し込んで温度を測ってみてくださいもしくは、まあ、時間をかければ発酵するので、まあ、例えば20度ぐらいの生地の温度だった時に何分ぐらいで一時発酵の最終段階までいけるのかなっていうのを時間のある時にデータを取っていただくと次のパン作りの時に役立つと思いますので、まあ、そういう経験をですね積み重ねていって 自分のの作っっててていいいる環境に合わせていくっていうのが大切だと思いますで先ほど季節によって加える水分の温度を調節できますよっていうお話だったんですがだいたい冬場はですね4 5度ぐらいまでは上げてもらってもいいと思いますし夏場は5度ぐらいまで避けていただいてもいいです。 パン屋さんの中で大量に仕込む時には生地の温度をね安定させるために氷水っていうか氷場ないですけども本当に冷たいお水を入れたりする場合もありますなのでその時の気温によって加える水分の温度を調節できるようになるといつでも安定して何分ぐらいで一次発酵が終わって何分ぐらいで2次発酵が終わってっていう時間の目安が取りやすくなります ただイーストにとってはぬるま湯が一番ちょうどいい温度なので例えば温度高くしたり温度すごく低くしたりした場合にはイーストに直接かからないように粉のところに最初かけていただいてそして全体を混ぜ込んでいけばイーストには、ね、直接当たらないので大丈夫だと思います。 生地の、ね、温度を保つためには加える水分だけが原因というわけではなくって他に加える材料の温度もやっぱりある程度影響してきますので牛乳を加えたりあとはバターを加えたり卵を加えたりそれらの温度によっても多少生地の温度の変動が起こりますのでそこを頭に入れていただくだけでもねまた違ってくると思いいいますぜひ活用してたただきたいと思います。 はい、また皆さんからのコメントや感想、質問、えー、お待ちしております。最後までお聞きくださいまして、ありがとうございました。皆さんにとって楽しい一日であることをお祈りしています。さようなら。